うわォー立ち直ったぞもう大丈夫だ早速仕事に取り掛かろうメイの治療は効いたなども、ども、ども、ども万事解決ってわけかいや、何も解決してないおしまいだ私は破滅だ確かに気分は良くなったけど<笑>一体どうすりゃいいんだよ今にもさ、銃弾が飛んできて、私の脳みそが飛び散る この綺麗な壁ちゃんが、残ってるのをもらうよ。忘れちまえそれもいいねえ、にだがそうもいかん い, いかんっつの、いかんいいから冷静になれそうだ冷静にならんとな主導権の握れ恐れずに立ち向かおうあんたがボスだと認めさせるんだそうだ私こそがボスだよしいいぞいいぞこの街は私のものその調子だ<笑>でも行き先は細かいことは気にすんな さあ行くぞ真っ赤準備だどうしたオーケーボスどこに行くこの商売もうやめたいくっそ鼻水が止まらねえいい車だなもっと飛ばせ飛ばせババの運転かや足を洗うってのかああまさにそうさ安全で退屈な肩たの暮らしだ金の似合うやつとな結婚して離婚して子供の養育権の争ったりしてみたいなんか方法を考えてやるよ 頼む、命がけの仕事はもうもんざりだ。あ、もしもしもしもしもしもだもしもしもしもしもしもしもしもしだよしし仕事を片付けるぞ私がボスだボスだボスなんだしうした恐れしもしもしもしもしもしもしも 来てくれないと困る。これさえうまくいけば、なんとかなる。頼むから一緒に来てくれ。ビビっちまってるんだ。今回だけ頼む頼む頼む。分かった落ち着け。くそやべえな。いいかすべてうまくいく。忘れるな。あんたがボスだ。私がボス私が私はボスだ。ボスなんだ。ボスなんだ。 ケン・ローソンバーグだボスに取り付けケンなんだケケケケケン・ローソンバグケン・ローソンバグだこの町を仕切っとるなそれでジョニーはずいぶん回復された。今朝は食事も取られたし。あ<笑>あ。よーケンああこのクソダンサメ ゲーン、こんました。元気だったかご機嫌だ。君は未だに夜はおなされるし。<笑>少々ギリギ味だが、なんとかな。下リかそうか。そいつは元気かいジョニー。あいつだ。あの時の。マジか。なんてこった。ああ、ああ、真相が。 あらら、信じまた。 火を放ちやがったきっと消火器がある探すんだ目撃者の個性は復讐されるぞ消火器を見つけた火が消せるぞそっちは任せた私は火を消すさがれ消火器で火を消すぞどうしたんだ、うん 文句あんのか あ, あ、うん、<咳><咳><咳>ダメだ私たしは冷凍室に隠れる<咳>冷凍室に閉じ込められちまった CJ <咳>ここから出してくれ<咳>レオユー、いつららになるとこだった 乗ってきたぞ、トミー。昔思い出すね。誰だよ、トミーって。くっさ私もこれまでかもうおしまいだ<音>。なんとかしてくれ出口は貯蔵庫の奥だ。さっさと空らかるぞ乗り物は必要だケリゴラスまで行ってくれ落ち着いて俺に従え危なかった いいチームだな。私たち。私とお前で、この街を支配するんだ。誰にも止められないぞジョニーはいなくなった。でしたもな。<笑>その通りだ。さあ、ま見ろああ、大変だ。なんてことを。これからどうすりゃいいんだくそ、くそ、くそもう少しの我慢だ。とぼけておけ。あんたは痛い目に合わせはしない。私を空港で降ろしてくれ。いや、あんたは死んだことにしねえと。 俺が何か手を考えよう落ち着いて普段通りに振る舞えただのドライブだったんだ落ち着けって落ち着いてるさいたって冷静だ冷静さミスター冷静だ